はい、えー、皆さんこんにちはサルです、えー、今回もご視聴いただきありがとうございます、えー、実はねもう日が暮れてね、えー、今終わったところだったんですけど、えー、ちょっとね、あのー、スタートのね入りをね取るのを忘れてたので慌てて撮っております、えー、今日はねこんな場所に来てますまたねうちの近くのね、えー、公園なんですけど、えー、誰もいないのでね、えー、とってもね、えー、過ごしやすくてここでお手軽なね ままたお茶をやっていいこうと思います、えー、よかったらね最後までご覧くださいいやー今日も気持ちいいですねはいえー、とね今3時44分今日もね行こうって思いついたのがねもう3時過ぎてたのでこんな時間になるんですけどね まあ、近くの公園にやってきました、えー、もう本当にねちょっとこう百均の道具を使って、えー、超気楽に、えー、キャンプ気分を味わいたいというふうな方への、えー、超手抜きというかね<笑>まあ手抜きなんですけどお手軽な、えー、スタイルの紹介になりますあけどねほんと気持ちいいですねもう12月のね下旬なんですけどね あったかいですね家出る前に気温見たら 11.5 度でしたので、本当ね、空気も澄んで、綺麗ないい季節ですで。前回もやりましたけどね、これ、お手軽、キャンプの必需品と言ってもいいね、このポケットストーブ、100均で売ってるサイズです。はいえー、で、今回ね、前回言った通り、中に忍ばしているのは、S ビットのヘキサミンの、ね、固形燃料、えー、これを使っていこうと思います。 前回まではねあのパック燃料を使ってたんですけどちょっとピントが合いませんねはい、えー、ピントが合わないんですけど S ビット固形燃料スタンダード、えー、と 4g が20タブ入ってますで1つのタブが5分間燃えますよということですねはい、えー、有毒ガスの発散もないので安全ですということで株式会社飯塚カンパニーなんですけどまあねあのー、屋内でね 使使うのののはね、やめめた方がいいので、えー、で屋外用をお す, すめしまバック燃料とかねあの100均の固形燃料ブルーのあれ使ったことある方多いと思うんですけど意外とねこの、えー、ポケットストーブが、えー、非常にね出回ってねもう300円ぐらいで手に入る割には、えー、こちらはね使ったことないっていう方もねいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどまあ20ブ入ってますので、えー、1束あたりまあ30円ぐらいですよね。 考えたらね、ねあの100均のの均固形燃料と単価的には、ねえー、大差ないので、ただまあ時間がどのぐらい持つかですねあとどのぐらいの湯を沸かせるかですねちょっとそこはね確認してみないとコスパがいいかどうかは判断できないのでまあ、今日はねそれが参考になればなと思って撮ってみました<笑>まあ、というか、えー、それを参考にしていただくためにね撮ってるというのではなくてね本当はね単に気持ちいいから着てるだけなんですけどね、えー、じゃあやっていこうと思います はいえー、開けてみます、これですね、ここでいいのかな、はい、ここですね、ちょっとまずちょっと袋を開けて、はいえー、中から取り出すと、もうこんな感じで思いっきり、えー、固形で入ってますね、なんかこう、タブがね、こんな感じ、S ビットって書いてますあの、字が彫ってる感じになってますね。 知ってる方知ってると思うんです独特の匂いがありますこの匂いはね何の匂いっていうのかな人によってはねなんかね水槽家の中でねなんか水槽で金魚とか飼ってるとその匂いだとかまあち ょ, ちょっとネガティブですけどねその水槽のお魚が死んだままね、えー、一晩放置されるとこんな匂いがするとかまあ多分ね好き嫌いかなり分かれると思います嫌いの人は本当に嫌いでしょうね 私は別にそこまで苦手意識はないですけど好んで使いたい匂いかというとそうではないですねなので、まあ、その辺はね人によってあのー、様々ですので一応知っておいてくださいこのアルミ箔をね置いてその上でね、えー、燃やそうかなと思います、えー、1タブレットですね 4g まあ5分間ということだそうですで今回ねまたダイソーに寄ってきたんですけど、えー、この甘酒 ねえー、こちらをいただこうかなこれから夕方あったかい甘酒とかいいかなと思ってねこれを熱燗、えー、っていうんですかね湯煎っていうんですかねして飲んでいこうと思いますダイソーではこれじゃなくてねパッケージのねラベルの赤いやつ甘酒の方がね主流かもしれませんそれもたくさん売ってましたけど、まあ、こっちもねありまして、えー、同じね灘の、えー、蔵元大関 ですねえー、結構、ね、本格的ですでこちらの、ね、ブルーのやつは「えー、冷涼甘酒」っていう商品名になってるんですけどカロリーが、ね、40%、まあ、糖質も、ね、炭水化物、えー、これ 100g 当たり 7.6g と、まあ、半分なんでねあの赤いやつよりもちょっと甘すぎるの、ね、私苦手なんで糖質も少ないこっちに、ね、しましたで湯煎をする上でえで、ー、これ100均の、ね、マグです えっ、ー、と、450ml かなちょっと、覚えてないんですけどね、間違ってたら、ちょっとテロップ出しておきますんで、そっち押しにしてください。満タンにしたらね、500近く確か入るんです、これ。で、あの、普通取っ手が付いてるんですけど、ここのところにね、その取っ手を、グリグリって言ってパンと外すんですね。で、ちっちゃい穴をね、ドリルでこう2箇所開けまして、で、こういう針金、ね、ステンレスの針金、ね。で、これをね、付けてるだけです。ステンレスなんで、錆びないしね。 結構便利ですこういう風にすることによって取っ手じゃなくてこの上のね、つり下げる分になるので、えっ、ー、とこう、ポケットストーブに置いて下から加熱した時にこの上側にね、このハンドルがあれば熱くならないのであの持ちやすいんです。まあ、そういう意味でこれを上につけてるのもね、使ってます。はい。で、もう一つ買ってきたのがあります。これです。えー、これ100均の えー、シェラカップ用網ですねクッキングネットって書いてますもうあの新製品とかじゃなくてね前からあるやつなんであのご存知の方も多いと思うんですけど、えー、これがね高金属さんの商品で、えー、と直径が8センチ高さが1 5センチとなってますちょっと開けますこれね、えー、一番大きなタイズですねマグカップって100均3種類あると思うんですけど えー、とスタッキングのスつと中ぐらいのやつとこのね一番大きいやつでこの一番大きいやつこれにぴったりとはいこんな風にねはまりますのでほぼぴったりですなので、えー、ここで水を沸かしてでここで湯煎をしていただこうかなというのが今日の目論見みですいやーほんとね秋はね秋じゃないなもう冬だね空気がね 澄んでてねやっぱり綺麗ですね、はい、もうこういうとこに来るとね一層なんかそれをね痛感しますね、えー、空がねこう澄みきってるっていうかね本当にこうよどんでないですもんねここで、えー、水を沸かして湯にしてでそこにこの、えー、甘酒を湯煎して 温めてこの気持ちいいね、えー、場所でいただこうかなということで、えー、この甘酒を飲むためだけにね今日はやってきたということですはいあそうそうあの甘酒ということでねもしかしたら気になる方いるといけないので念のためお伝えしますがこれはですねちょっとピントが合いにくいですね今日ね「清涼飲料水」っていうふうに書いてます 180g 清涼飲料水あのだからね、アルコール度数も約 0.4% 含んでますと。まあ要するにあの 1% 以下なんですえ。だからこれを飲んであの車を運転したからといってあの、いわゆる酒気帯び運転ということになったり、えー、違反でね、えー、捕まったりということはないです。はい、その点はね、あ, のあくまでも清涼飲料水なんでね、大丈夫なんですが、ただまあ、アルコールがね、体質的に弱い方とか、 いう場合はね、あのー、当然何らかの、ね、判断力が鈍ったりとかいう可能性はありますからねそういう方はね、えー、これを飲むのであればもう車の運転はしないという方がいいと思いますので、えー、そこはね注意して飲んでいただきたいなと思いますこちらの方に着火をしていきたいと思います今のではついてなかったです、ね、改めてやってみますよ はいえー、と5秒ぐらいね炎を当ててやれば、えー、しっかりとね今つきましたメタノール の,、ね、あのジェルアルコール系のね燃料よりもねはっきりと炎の色は赤く見えますので、まあ、そういう意味ではね分かりやすいですね、はいえー、よく燃えておりますではここに今からよいしょ、えー、水をね 入れてよく沸かそうと思うんですけど水をどのぐらい入れればいいかわからないのでまず最初にこいつを開けてですねっ開けますよいしはい、開けましたで、えー、ここに入れましてで、えー、周りに水を入れていくと水を入れていきますよし しししてましまいましたね何<笑>ということでしょう<笑>何をやってるんだっていうね<笑>今ねあの水筒の水がねちょっと浸って落ちて<笑>ね消してしまいました <笑>, <笑>,、えー、笑えない事態です下手くそだな本当にねはいえっ、ー、とね今思ったんですけどこれ1個だとねどう考えてもね難しいような気がするのでもう1個置きます2個 こ れ, でこれでやってみましょう、ねえー、消えたのをいいことに2個に増やしましたじゃあ、えー、火をつけます水がねついちゃったんですけどこのヘキサミンはですね水には強いんですよねなので、えー、少々あの周りが湿ってるっていうか水に一回使ってもね、えー、確かめるんじゃなかったかなと思ってます 違ったかな<笑>はい、消えました<笑>はい、面白いですねこれね<笑>結構慣れない燃料だとこういうことが続きますねでは、えー、もう一度行きます、まあ、水をね、かけてしまったのがね単純に私のミスなので そういう意味ではね、えー、こんな苦労は普通はないと思います、えー、単に私がミスをしたというだけの話で、えー、こうなっちゃっています、まあ、アルミ箔の上にね水滴が結構いっぱいあるんです、えー、ちょっと水に浸かったような状態になってあの下側のねヘキサミンのタブレットはね上側の方はその下側のヘキサミンの上にねちょっとこう乗っけるような形で水が見つからないように置いたので、えー、大丈夫かなという感じです はいえー、燃えてねもういきなり形がねだんだんこう丸く丸くっていうかね溶けてきましたね、はい、ということで、えー、こっからは湯煎をしていきます湯の量がねどのぐらい入ったか、まあ、湯っていうかまだ水ですけどねこれがね分かんないんですよ満水で500ぐらい500近く入るんですけどえー、おそらくねこれね どどううだろうけどこの瓶がね結構なあの体積を占めてるので200から300の間ですよねこれ水はね入ってるんじゃないかなと思いますはいそんな感じでえ非常にアバウトで申し訳ないんですがえこのままえー時間を計りながらえ湯が沸くまで待とうと思いますう ん, なんかねやっぱちょっと独特の匂いがしますね 難しいですね、ヘキサミン燃料ね昔使ったことあるんですよあのー、この S ビットのやつじゃないんですけどねその時もねなんか独特の匂いするなという記憶はあってなんとなくこうなんか焼き魚の匂いだなっていうふうに思ってた記憶があるんですけど今ね改めて匂ってみてまあ焼き魚ですねはい<笑>あまた消えましたよ風が強いのかな これはちょっとね嫌ですね風ねそんな強いっていうと強くないんですよここなんですけど、うん、やっぱね水で濡らしちゃったのが全ての原因かもしれませんなんかバチバチ言いながらね音を立てながらなんかほぼライターで加熱してるような状態にもなってると思うんですけど大 してそうしたいわけじゃなくて火を打ちしたいんですけど火がつきません濡れちゃったのがいけないのかなぁ、えー、3つ目投入します、えー、悔しいので3つ目、はい、これでどうでしょうなんかねヘキサミンはね溝に強いっていうこれドイツ製でねあのなんか軍隊とかが支給されるようなね、えー 形で開発されたっていうのをね以前聞いたことあるような気がするんですけど、えー、全く嘘だったらすみません<笑>後で確かめておきます間違ってたらねちょっとテロップ載せますのでね、えー、そちらを信じてください、えー、その軍隊がね使うようなものなので過酷な過酷な環境でもね利用できるようにということで開発された燃料と、まあ、軽くてコンパクトでまあ、えー、ただ非常にね火力は強くてというのね えー、こととだったと思うんですけどねなんかさっきから何回もねそよ風で消えてますのでね、えー、まあ思ったほど思ったほど<笑>そんなに強いわけじゃないのかな、えー、しかもね今3つ目入れてるんですけどねこの火力だとね私の感覚でいくとねこの湯は湧かないと思います湧くかなどうだろう湧くかもしれないちょっとね炎の位置が向こうすぎるっていうのも多分あるんですよね とは思うんですが、えー、なかなかね、なかなかこう思ったようにいかないですね。まあそれが面白いんですけどね。ちょっとしたこう遊びなんですけど、えー、こういうね、思ったようにうまくいかないから面白いっていうのがあります。はい、とうとう4つ目が出てきました。ね、s t というね、文字が書いてる、はいえー。これも行きます。手前から行きます。 火が強いうちに行けば、えー、あいつも、今の火の炎でね、着火して、えー、弱まることなく飲んでいると思うので、ね。はい、えー、4つ目を言ったのでね、結構強いですよ、この、えー、見てみますこんな感じですね、はい。結構強くないですかまあまあ、まあ強いって言ってもね、けどね、あの、100均のね、ブルーの固形燃料、30g のやつ、一番あの、 100均の中では大きいやつあれと大差ないですね4つ入れてこれだからまあそういう風に考えるとですねそのアバウトな感覚的な判断で、えー、何の客観的な根拠もないんですけど100均のやつだとあの 30g の固形燃料3つ入って税込み110円ですよねでこれ660円で、えー、と20個入ってるんですけどそのうち今 4, 4つ使ってますから1個20円としたら今80円ですよね 80円分使ってるので、なんか100均の固形燃料の方がコス パ, がコスパはいいかもしれませんね。とか言っていたらこう、怒ったのが、なんかこう炎が強くなってきました。<笑>どういうことでしょう、うん。なんか面白いですね、これね、またね。なんか面白いですね、こういうのってね。うん、どっちにしてもね、こう車でパパッと来てね。 であの椅子すら持ってきてないというあの超武将ものなんですけどね、えー、パジェロミニのこのね、後部ドアを開けて、そこに腰掛けて、でこう三脚にね、くっつけた鉄板のテーブルで、ポケットストーブで、えー、甘酒をいただくと。<笑>なんじゃそりゃあっていう。<笑> 面白いですね小鳥がね鳴いててねけど気持ちいいですよああのまだね4時10分、えー、少しずつね多分夕方になっていくんですけどねまだ明るくてとっても気持ちいいです三脚を使おうと思ったのはあのテーブルですねこの、えー、高さがね自由に変えられるのでそれで三脚を使ってますこの三脚はね特にもうきゃなねアルミのね安いやつです はいあのー、私ねちょっと、あのー、カメラにいろいろ趣味があったので三脚たくさんあるんですけどその中でもね最も、えー、コンパクトでっていうか、えー、軽くてね小さい、えー、三脚になりますなのでこれいつも車に積んでるんですよ普段あのカメラとかで使わないのでね一眼レフとか、ね、ミラーレスとかそれなりの大きいやつはねちょっとこれ載せるとね不安定なんでこれは使えないんですけどこういう、あのー、ちっちゃいねこれ2 0ンチ1 5ンチぐらいの鉄板なんですけど このぐらいの鉄板をテーブルにして、えー、ちょっとねお茶をいただくぐらいならね全然 OK ですねこの三脚で十分持ちますあと今日はですねよいしょこんな風にねあをつけてます何て言うんでしょうか、えー、クリップハンガーって言えばいいのかな、はいえー、これがあればねなんかこうちょっとゴミ袋とかね、えー、まあ場合によっては調味料とかねなんか紅茶パックとかねまあそんなものが け、えー、るかなと思って持ってて持きましたただそうやってねいろいろね持 っ, てくるよ持ってこようとするとねだんだんね荷物が増えていって準備に時間かかるようになり片付けが面倒になるということでね今の私はね充電期間なんです充電期間っていうのは、えー、とにかく楽をしてね、えー、なんかキャンプキャンプ楽しいなっていうね純粋にねもうこれキャンプじゃないでしょうけどね これれをキャンプううと怒らそうですけどねまあ外でねちょっとこういうご飯を食べたりあのお茶を飲んだりするのって楽しいなーっていうね、えー、そういう楽しさだけをね手軽に感じたいもので、えー、こういうスタイルの楽しみ方をしてます数ヶ月に1回ねがっつり重装備でねキャンプに行くっていうねまあそういう風な方の方がね一般的だと思うんですけどまあヘビーな方はねもう毎週行きますよとか。 雪中キャンプとかね、本当にこう好きな方はね、すごいですよね、はいえー、ただ、今の私はね、どっちかっていうと、ちょっと面倒くさがり、これね、やっぱりね、コロナ禍に入ってね、あのー、もう外出をずっと自粛してたでしょ、で自粛してたけど、やっぱり家にいてもつまんないので、庭であの焚き火するでしょ、そうすると、庭ってすごく快適なんですよ、<笑>食べ物でもね、冷蔵庫に入ってるし、えー、寒いと家に入ればいいし、家にあるものでね、 全てに対応ででできるじゃなないすすかだかだら楽なんですよねそれに慣 れ, 慣れちゃうとですねちょっとがっつり準備して外に行くというのはものすごく、えー、ちょっと負担でですねなかなかそれができなくなっちゃったんです、はい、ということであのこんな、ね、気楽にできるものをやってたんですが外でやりたいなというのが出てきたので、まあ、負担にならない範囲の外飯ということでねこういうことをやってます、はいえー、もうね4つ目のタブレットの方を消えかけてきました らね、結構湧いてきましたね湯はね湯気が出てますけどね分かりますかねこんな感じで炎ももうほぼないっていうか今消えましたねちょうど今消えましたねはいという感じですえーとではねちょっとどんな感じかな取り出してみましょう暑いかな暑くはないあ結構熱いあ結構熱い お、結構熱い結構熱いですよ皆さんあこれ結構素晴らしい人肌よりちょっと熱いぐらいっていうねとってもいいぬる感ではないですね割と熱いですね、えー、じゃあいただきますねああ美味しいこれね皆さんねめっちゃ美味しいですよ<笑>ちょっとね声が小さくなりましたけどねこれはね本当に美味しいですよ タコを荒波塩塩っていうその塩のね必要性がよく分かりましたちょっとね 塩, 塩が効いてるんですよほらこれはね皆さんね結構結構やばいですよこれおいしいですよちょっとねあんまり大きな声で言いたくないなこれあのー、<笑>私 の, 泣くの飲む分がなくなったら困るのでね言いたくないなっていうぐらいね結構美味しいです、はい えということでね、今ちょっとね、このヘキサミン燃料ね、あのやってみて思ったんですけど、こちらの固形燃料、固形着火剤 20g5 個入りですね。はい、このブルーの、あのー、これはメチルアルコールですよね。アルコール系のあ、メタノールって書いてますね。アルコール系の着火剤。この炎をね、もう一回確認してみましょう。あのー、ど, れどれぐらい違うのかなぁということで、今ね、ちょうどヘキサミンをね、やったばっかりなんで、 記憶に新しいうちにこちらを1個やってみましょうま、はい、あ, あもうこれはねあのご存じの方が多いですよねどんな風に燃えるのか私もいちいち燃やさなくてもいいかもしれませんけどね、えー、ちょっとこのせっかくの缶が冷えても嫌なので<笑>熱々のままいただきたいというのもあってね、はい、これ 20g だからちっちゃいやつですけどこれ大きいですよね炎はね 考えると、ね、こっちの方がいいかな、えー、110円で5個入ってるから1個20円22円まあ20円ですよねって考えると、うん、こっちの方がいいかなっていうのがちょっと結論ですいません、えー、エキサミン燃料ねスビットのやつはあのー、660円で売ってて、えー、たくさん入ってるまあ小さいのでね1個1個がだから微妙なこう燃料時間を比較するという意味では いいかもしれれませんよこれはね、はい、20粒入ってるんでね1粒1粒が小さいのでえかたやこちらはね5個しか入ってないので1回燃やし始めたら必ず10分から15分燃えてしまうという意味ではね燃焼時間がある程度ねもう固定されるんですけどただねそう考えたらね、えー、どうかなっていうのはあるんですけどね、まあ、人によると思うんですけど個人的にはこちらの方が好きですね これがいいと思います。これのちなみにね、あの火力が強いですね。すごいね。これのあの問題点じゃないんですけど、これ一回開けちゃうとですね、どんどんどんどんこう自然にね、あの気化していくというか、蒸発していくというか、この固めているものがね、あの空中にね、飛散飛散するっていうのなんだろう。えー、消化で正確には消化っていうんですよね。固体がね、気体になっていく。 するので、で私はねこのセリアでも買ってるこういうこれギフト缶なんですけどギフト缶でねこれに入れますこんな風にねこんな風にって見えないですけどねこんな風な感じですねはい、アルミ箔とギフ、えー、この固形燃料を入れておきますこんな感じそうするとねあのまあよいしょ缶なのでね くなってもまあ少々熱く買ったとしても大丈夫だしまあ燃料なのでねあんまりこう華奢なものに入れたくないので、えー、このギフト缶これ結構おすすめですよちなみにこの蓋がね、あのー、お皿にもなるのでこの上で、えー、こんな風にしてね火をつけるということもできますのでまあセリアでね機きあってちょっとこうこの固形燃料の、ね、ケース探してる方はね参考にしてください めっちゃ湧いてます完全にトップチっていうんですかその大きな泡のねブクブクが出てますのでよいしょこれねあんま熱くないんですよ手で持ってもそれがねこの作りのいいところはいこんな感じですね、えー、めっちゃ強いですねはいめっちゃ強いです火力がねということで、えー、ここでねゆっくりと お酒をいただきたいと思います。おお、熱々です。ではいただきます。えー、これね、えっ、ー、と、リゴって書いてますけど、イワシのあのオリーブオイル漬けです。 いわゆるオイルサーディン的なやつです。エクストラバージンオイルオリーブオイルを使用したイワシの油漬けということでね、えー、原産国タイって書いてますね。なんかね、これ業務用スーパーで買ったんですけどね、結構いけるんですよ。はい、気に入ってます。 今年は、ね、本当ねいろんなことありましたけどねなんかキャンプ人口増えましたね愛知県のキャンプ場の場合ねもうすごい人でですね行ったらねちょっとげっそりしてね途中で帰っちゃったこともね実は数回あるんですよこの1年以内かなうーんなんかね人混みの中に行くような感じでねたくさん人がいてね多分キャンプ人口が増えた原因はあれですよね キャンプアニメですよねよくあのみんな知ってますもんねあんまりにもねあのどこに行ってもねこうキャンプ関係のお店とか話題とかになるとあれが出てくるんでねえちょっとこの間ね1話だけ見てみたらね結構ね面白かったです夜の富士山の、ね、絵とかね多分見た方よくご存知なんでしょうけどものすごくね上手に描写してあってね中身がねあの面白いので結構ねおすすめです 大関そして、えー、こだわりの赤穂荒波塩塩あの有名なアコーアラナミシオですよ初めて聞きましたけどね c c ぐらいしかね入らないんですけどこれでね1時間ぐらいあったかいんですよ、熱々で。いいですよ、これ、おすすめです、あの手のひらサイズの油断。 今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。